で、豚の油でにんにくを炒めていきますはい、で、強火でざっとざっと炒め合わせるどうももやしっこでーすはいということでですね今回はですねシコシリーズでございますシコシリーズということでですね今回はですねこちらのもやし ね、もやしはもう一袋ね十数円で買えるものが多いんですけどもこれ皆さんどうやって食べさてかといいますかたい、まあ、炒めですよね炒め物食べてますよねで今回ですねもやし炒め作りたいんですよもやし炒めって皆さんの作り方いろいろあると思うんですけども僕がいつも思うのはですねこれ世界は本当においしいもやし炒めをまだ知らないっていうのがありますの で, で今回はこの至高のもやし炒めこれねめちゃくちゃ僕自信あります最高にうまいです はいそしてこんな作り方 を, をしている人たちはほとんどいないと思いますので自信もありますので、えー、今回はこれをやっていきたいと思いますリュウジのバズレシピはい材料紹介えっとシンプルにいきますもやし1袋 200g のものですで豚バラ 80g、まあ、バラはなかったらロースとかでもいいですはいまあ、バラの方が僕はおすすめですで ニニンクけこれねなかったらサラダ油でもいいんですけどもできたらこのラードねスーパーにあのこのチューブタイプのも売ってますんでえー、っとできればこれ使ってくなければサラダ油もあの十分おいしいですけどもこれを、えー、使うとワンランクップしれな、えー、あとは調味料なので、えー、概要欄チェックしてみてくださいじゃあ至高のもやし炒めを作っていく上で何が一番重要かっていうとやっぱりねもやしって あの火の通し方がかなり難しい食材だなって思ってて、えー、今回の、えー、ともやしはですねかなりもやしの食感を残してシャキッと炒めるんですね、えー、なの で, ですねこの「シャキッと」っていう、えー、単語は非常に重要なの で,、えー、で僕まだシャキッとしてなくないですか目死んでますよね、はい、なので僕をシャキッとさせていきますあっちは師 ということで、えこちらのハイボールですね自らをシャキッとさせてえもやしっこから料理研究家にレベルアップしたいと思いますいただきますああメガシャキということでやっていきただきます はいそれではですねえっ、ー、と野菜切っていきたいと思いますごめんなさいあのさっき言わ忘れたんですけど長ネギできれば青いとこ使った方があの色鮮やかに仕上がりますこれね2 0ムから2 5ム用意してください、はいえー、じゃあ野菜切っていきますまずにんにくにんにくはねスライスですあの結構ねたっぷりますもやしってねやっぱりあのもやし臭さがね目立ってしまうのでもやし臭さってあるじゃないですかあれはね取り除いていきたいなんでえっ、ー、と二かけねたっぷり ププリプリーズですで潰してで潰してからスライスねそんなに、ね、細かくしなくてもいいので潰してからスライスしてくださいこれを入れるとねもやし臭さが軽減されてね非常においしいもやし炒めになりますで長ネギなんですけども、まあ、長ネギでもいいしあのなんかね小ネギとかでもいいです細長く切っちゃうんですよねなんかこれこれぐらいのこんな感じで、まあ、こうやって こうう千切りするような感じこれでね彩りとあと長ネギの香りが出てきますんで潰してこうやって千切りにするんですよ青みがあった方が非常に高級感が増しますんでねこんな感じですかねじゃあこれやりましたね豚バラお野菜と一緒にお肉を置くのってあんまり推奨されてないんですけども今回はね全部炒めちゃうのでそこまで気にしなくても大丈夫だと思いますあの気にする方はね別でやってくださいでまあこんな こんな4センチ台ぐらいでえ塩コショウ塩コショウ振っといてくださいはいこれぐらい材料切りの下準備できましたでもやしこれねこのままバサッと入れますでなんかもやし洗うか洗わないか問題があるんですけどももやしって基本的に洗わないでいいっていうふうに通説では言われておりますんで洗いませんはい洗ってから出荷されて お, り お, おるみたいなの で, でここにラード大体ね大さじ1杯ぐらいこれぐらいかなピンポン玉 ぐらいのラードを入れますでこのままこうラップしてチンしますこれね何をするかっていうと炒め物とかで中華とかでやる場合って油通しをするんですねはいただ家庭で油通しってなかなか無理だと思うんでこのまま油と一緒にチンすることに1分だけチンするんですよそうすることによって油通しと同じ効果を得ることができますでなければサラダ油ですなんですけども今回は、えー、とラードでちょっと動物性のうまみをあのさらに追加していきたいと思いますんで、えー、こ, これでラップしてチンします 油同士ですねレンジで油通しですこれすっごい重要なんでや絶対やってくださいこれもやしの食感がまるで違います1分ですよはい1分一分だけでいいですこれ以上やっちゃうともうシャキッといけないじゃあ、えー、フライパン用意しいきますはいえっ、ー、とじゃあ1分経ったのがこちらですじゃまだねあのちょっとラード残ってるんですけど気にしないでいいですここにこあの調味料入れていきますまずね片栗粉小さじ半分 これでね、あのちょっとソースというかあのもやしの水分を、ね、あのこのもやし自体にまとめていくんですねちょっととろみじゃないんですけどもそういうのをつけていきますで、お塩お塩が、ね、小さじ3分の1杯これ味の要ですねお醤油です小さじ半分香り付けと味黒こショうここで入れちゃいますまあこれぐらいですね表、はい、の2倍ぐらいですね1566振りですこ れ, これで味決めますでこの状態で混ぜる これで火がちょうどよく入って油が全体に絡まりますこれね最初にねこのね油を絡めておくのすっごい大事ですもうマジ大事これをやるとやらないといもやし炒めって運命の差の生まありますんでそしたらねもやしってもうこれってかなり火通ってるんであとはねさっと炒め合わせば大丈夫これマジ重要です本当にこのやり方で1回炒めてほしいそしたらもう準備できましたのであサラダ油でもいいんですけどもまあ、今回せっかくラードがあるんでラードで炒め っていてきましょうかもやしにも絡まってるんでそんないらないもうちょっとでいいですこんぐらいおさじぱ杯ぐらいでさっきの、ね、豚バラ今度もバーッと入れちゃいます豚バラからも油出るんでそんなにあの油引かなくても大丈夫ですで火はね中止中止中止中止中火です強火はいでは豚バラ炒めていきます あ若干パリッと焼きたいんですがあのカリカリにはしないでください、あのまあ、これ好みでもあるんですけどね、僕はあんまりカリカリの豚バラって好きじゃないのでわざとそうやってやる場合もあるんですけども軽く焦げ目がつくぐらいでいいです、そうすると豚の脂も パ, パリッと出てきます、そした ら, そしたらここで、えっと、ニンニク で豚の油でニンニクを炒めていきますニンニクも、ね、すぐ、ね、火が通っちゃうんで色づいて香りが出てきたら今度は長ネギこれで香りと色味加えていきますで長ネギ も, もう細切りにしてあるんでさっともう火が通っていきますそしたら長ネギしなっとなったらまずね殻、えー、も用意していてくださいもうこれ入れたらすぐ完成ですから、はい、で中の汁まで全部入れて、はい、で強火でざっとざっと炒め合わせる ざっともうオッケーもうオッケーもうオッケー炒めの10秒ぐらいはいでほら白菜が立ってるでしょこれはいこんな感じねこれ時間時間勝負なんでえっ、ー、とも う, もうこの状態でずっと火が入ってるんでこれですぐ食べてくださいはいええー、いますはいそれではできましたので食べていただい思いまし ああもやしが立ってる香りがやばいねこれねいただきます<笑>おいー最高だよこんなうまいもやし炒めはどこでも出ないもやしじゃこさここの炒め具合ですよパラッパでシャキシャキのそして片栗粉でコーティングしてあるんで旨味が全部絡まってる これ以上のもやし炒めないと思う本当にうまい僕はこれ以上のものはどこでも食べたことないですさあ、どこ聞いだよねマジヒットこれはたまらん<笑>旅の仲間を呼んできたいと思いますタツヤいただきます い, いただきますどうぞ時間が命な時間が命 う ま, っうまいだろシャッキシャキだしええー、もやし炒めってこんなにうまくな い, うまいこれネぎもやっぱいいっすねなんかねギもね香りと色味合い出してくれるんでうーん完璧でしょこれうまっこれこれ以外のもやし炒めはもう認めんかもしれんうまい<笑>これ時間経つとちょっとしなっちゃうとかそういう感じなんですかねそうもやしってねあの野菜の中でも一番火が入りやすいのよだからなんかゆでるときとかも熱湯で10秒とかってい い, い, いぐらいなの、うん これ以上やってしまうともうしなしなになっちゃって水が出ちゃってちょっと し, しなびたおじさんみたいな感じになっちゃう<笑>最初に余熱余熱というかと電子レンジにかけて、えー、っと少し中まで火を通しておくのがポイントあなるほどだからあれだけのサッと炒めてこんだけの食感が残るご飯もいきたいですねこれご飯 も, ご飯もいける水であのちょっとまた取ってもらってあの味んでラー油をラ ー, ー油酸さんをこれねごま油ね 入れてないんですよ油がラードだけなん で, でここでごまの香りを少し足すとまあこれねハイボールキラーになってしまうんじゃないかとうん完璧だわ、うん、完璧ですこれ以上ありませんこれはうまいわ、うん、ラードはあのサラダ油よりちょっとねあの深みが出てくるんだよね、うん、あの動物の油なんで豚の油なんで、うんうん、コクがすごいと思うんだよ ね, 多分ね、うんうんうん でも特別な調味料とかほとんど使ってないから、うん、家でできる、うん、サラダ油だともうちょっとあっさりするかな、ね、これちょっと凝ってみてちょっとあっさり食べたいなっていう方はサラダ油でも全然大丈夫その分んか米油とかでもいいですね<笑>最高でしょこれはホント質問おめでとうございますでは今回のえー、っと至高の もやし炒めいかがでしたかおさらいとしてまずラードでレンジを活用して油通しをするそして、えー、と調味料を先にすべてもやしに絡ませておく、えー、その後に豚バラと炒め合わせるとはいっていうところでございますもやしの下処理が一番大事なんでね、えー、とこの下処理をして一回もやし炒め作ってみてください本当に絵も言われぬおいしさになりますぜひ試してみてくださいペース速すねもうん<笑>